待ってさュ す, るのと<笑>なんすかー<笑><笑>ちょうございますはい今日一年なんですけど、スタッフの方から持ち込み企画をっやっていただこうかなと、持ち込み企画持ち込み企画です。 応力なんか、いっ、え俺俺下手だ<笑><笑>え、食い力、知りたい、<笑><笑>今、よくわかんない、はいいいですよ、全然やりますよいいす、はいまあ、具体的なルールとしては、シューマイを東海オンエアさんは1分間に1個食べて、どれだけ食べれるのかっていうのをやってらっしゃって、で、あの、その中、メンバーの人で一番食べた人が45個、だいた500か600グラムぐらい、うん。ただ、プロ 大食いファイターさんはどれだけ食べれるのかという企画をちょっと個人的に気になってなんかちょっと YouTuber な感じで1分に1個ですか1分に1個ですえあの普通の1個ですよね普通の1個です普通 の, 普通のいわゆるシュウマイ、はい、であのレンチン的なやつですか、ね、あれですですですそれをどれだけ食べ続けられるかってことですよねそうです1 0ロぐらいいえんじゃね十<笑> 1 0ぐらいいん違う1万個ぐらい食くんじゃね1万個いや <笑><笑>あなた急になんかガサガサ照明とかやりだしたらと思ったらこういうことだった<笑><笑>ただ1分二個と僕さすがにちょっと長すぎるからえ一1個でしょ1個ですもう5秒でいいと思うあ5秒に い, いや長い五秒10秒長い5 秒, 秒, 長い 5, 秒, 5, 秒5秒に1個5秒に1個5秒に1個だから1分間に12個10分で120個1個何グラムしたっけ1個個いグラムぐらいですじゃあ500個 500 個, 500個大体1時間ぐらいですね1時間食べ続ける食べ続けるマジでやりますからねマジでやるんですねあなた言うても、はい、あなた言うても、はい、私にそういう企画を振ったんですからねはい公開し か, かる<笑><笑>顔顔すご い, い<笑><笑><笑>あさじゃあ準備しあいきますお願いしま す, <笑>お願いします<笑>あっ YouTubeYouTube 見ててくださいやっぱタック面白いわよな<笑>タックさん見てる サ食ぐらいし食ったらどうしようこれ。<笑> 5秒に1個ではなく1分に12で。多分喋ってる余裕ないと思うんですけど。おりました。えこれ食べ終わったらもうこうやって待ってればいいんですか。そうですね。そしたら刺さっと帰ってくれますか。そうっす。ただ食べれるのは次のあのー、1分後です。1分後ですね。はい。よろしいですか。はい。はい。言っとこいただきます。はい。5、4、3、2、1、スタート。 まだ40秒残ってます<笑><笑>はい、うんアア<笑><笑><笑>はいはまだ30秒以上これね の冷めてるるるで全然違う然違食べべた感じなくお気にしない暇はないんで。確かに 食べやす。<笑>うめー。なんかの肉まんの中身食べてるみたいな感じ。すげえ贅沢な気持ちになります。めちゃくちゃ美味い。おいしい。おいしい。 普通に食べるとこんぐらいのペースなんですもこうなっちゃうと俺もちょこちょこ食べるのしょうに合わない<笑>もうガンガンいっちゃいますよ、ね、スイートチリソースいいやしですまいあのマジで に企画に企画に企画面白いし美味しいしこれ絶妙ですこの一皿で一分って結構あっらスマートフォンだからやと思いますけどああっあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 面白い感じも俺になると戦いになるんですね戦いになるんですね現場も若干切りついてるん<笑>なんか雰囲気がさっき東海オンエアさんちょっとチラッと、はい、拝見ダウン違うエンタメ感があまりないっていう僕の場合完全にバトルになりました、ね、結果こうなっちゃう<笑><笑><笑>まさに氷をいただいてもよろしいですかやっぱこんだけね熱い冷たいで違うんですよね いいうんそれトライしたで、ね、温度的に温度きたこれもう全世界のシュウマイチャレンジやりた方いらっしゃいましたら、うしてもサムライティングの方にご一報いただけると、もれなく、最強の温度設定士、ワイさんが<笑><笑>若干ね、時間を追ってる感じがしなくなってきましたね。 若干ちょっと追わししてる気がしま す, ですか精神的なものかもしれないけどこれなんかもう若干乾燥できるのかみたいな多分あれレッで感じになってますよ多分ねその見え方的にあと正直俺こんなにピリつくと思ってなかったですん現場がこう間<笑>に合うようにとたぶんゴリちゃんの頭の中の空気とはだいぶ変わってるっていう<笑>コミカルさがないコミカルさ ガチだった俺になる余裕がないからなんですよごめんなさいえ、ね、い, い全然全然これもすご面白 い, <笑>いまさかのガチだガチさかのガチどうしますこれ見てマットストーリーが真似したら<笑>こ一寸0 0万人超えたマットストーリーがですかちゃんと登録とた真似するかもしれないしてくれるかもしれないいやちょっとねこの辺で余裕見せとかでいけないから逆にもあえて三十秒ぐらい待つよ俺 マジっすか 待, 待っちゃえばいますはあもういややだ<笑><笑>ま<笑>あ、えあ、わあまだまだまだはい、ねま<笑>、そうしです す, すごいっすね<笑><笑>この辺から 見てる方はエンタメの人が出てんですよねいもうなら無理は。ですって。 はい終、は、了、い、<笑>でーす<笑> 頃感じてたことがあるんですよ侍イティングのチャンネルというのは僕だけじゃなくてキャメラマンさんですとかプロデューサーさんですとかみんな侍なんじゃないかとまあ最初の大食い侍はこんな感じとしてここから真打ちの侍ゴリラとおしゃれ侍にバトンを渡したいと思います からはブラガタに回りだと思いますはいそれでは間もなくえ現場に現場に現場にゴリさんとワイさん入りますよろしくお願いしますブラガタこ飲み物とか用意しなきゃいけないあそはいそれで は, はいはい飲み物を用意しますお絞り置きます<笑>割り箸をセンター寄りに置きます 同じ本番の練習しとこ本番っていうはい本番いきまーすはい、はい、ゴリさん w i さんい入りまーすはい現場ね現場みんな意識高くいこうね意識高くはい行きましょうカメラマンちょっとカメラマンカメラマンはいはいはいはい、はい、貸しましたえっとカメラ右に動いてください右にあれう言うこと聞いてくれないなあれ右に はい、はい、いじゃあ、きまーすはーいこれよりイ、えー、さんゴリちゃん2人1組で1分よっら、うん、まあ5秒に1個ですねチャ、ね、レンジやります、はい、一般の方がやるとこうなるっていうのはいではいきまーすハ番5秒目にゃんさ度と見せかけてスタート<笑>うる 5秒以上残して一生皿目を持ってますはい、どうぞはい、5秒目、えー、あっ、すい、うんうん、おっこれはまさかの六さんうちのワンさん代表なんですけどね、うちのよ<笑>ー もうちょっと進んだ。あ<音>、再来週まで。逃げてて、おっととか言ってたら？さ、二一終了。どうした？僕個人的に気になったシーンがあったんですけど、まずちょっとゴリさんの方からちとお伺いしたいんですけど、はい。途中であのー、ちょっとあのワイさんにちょっと。 俺の分も食えみたいな感じだったじゃないですか、ね、なるほどあれどういう心境あったんすかあの時はめてくれっていうあもう本当は無理だっていうやられたワイさんはどういう気持ちだったんですかあんま考えてないですけどちょっと落とし穴に落とそうかなそろそろすい<笑><笑><笑><笑>ませんそろそろ落とし穴に落とそうるんじゃないかなと思って<笑>助けてほしかったです一言ずつちょっとあの感想とメッセージをお願いしますそのメッセージはい、侍の一員として僕先行きます い, いよ い, いよ、えー、大変お見苦しいところを見せてしまい大変失礼いたしました いやーよくないよくないこの企画はきついこれ多分麺と肉じゃ全然話違いますよえ、ちょっとえ、なに、なに、なんで、なんで、なんで<笑>麺と肉では違うってこれ麺じゃなくて肉じゃんってことはワイさんは麺ならいけるってことなのかな どアゴキツいってことは麺だとキツくないからこれよりもっといけるよってことでいいのかなややるよやるよよ、えーえーえーえー、もしこのイさんとゴリちゃんもうちょっと見たいよっていうお声がございましたらないよ次回こういう企画あった時にねやっていただければなと思いますので。 二人ちょっとあの僕の無茶ぶりに付けていただきありがとうございましたありがとうございました、はい、よい子の皆さん真似しないでください、はい、<笑><笑>あイかッケでー<笑>どうでうーーす食べましたーうるせぇよく三百個も食べましたねすごい本当<笑>すごいいやおなぱんぱつです